はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日僕、久々の群馬に来ております。というのもですね、今日訪れるお店は、ゾウくんとかね、多分僕が動画を上げる頃には、マックスさんなんかも公開してると思うので、大食いね、見てる方は、最近動画見ましたって方も多いと思うんですけども、まさぼうさんというお寿司屋さんですね、に来ております。で、こちらですね、店員さんがもうとてつもなく豪快な方で、さっきね、ちょろっとお店に出てきていただいてお話ししたんですけど、 盛るのが楽しいとそんなこともおっしゃっておりました超ね豪快な店員さんが作る海鮮丼が有名ということでこんな感じですよこれでね1980円ともうその他にもやばいねもうデカ盛りらしいメニューが多数で このあたりですね、デカ盛りだけではなく、これ、チャレンジメニューももちろんございまして、とんでもないようなチャレンジがございますが、本日はですね、1回目の来店ということで、チャレンジメニューではなく、まずはね、その名物である、とんでもないデカ盛りの海鮮丼を食べていこうかなと思っております。で、もちろんね、海鮮丼だけではなく、せっかくなので、大将のね、握りなんかもいただきながら、美味しくね、楽しく食べていこうと思います。 はい。 ということ で, ですね、ただいままさぼうさんの店内に入っておりますせっかく今までね、カウンター席で大将とお話をしながら撮影していこうと思います本日よろしくお願いしますよろしくお願いしますちなみに、はい、よく通常のランチとかに出るメニューって何がおすすめだったりしますかね今は大量丼が多いですよいや、大量丼、めちゃくちゃでかいですよねでかいです<笑>じゃあ、せっかくなんで大量丼お願いしていいです か, いいいですかはい、お願いしますはい、じゃあ行きます、大量丼ください、はいうん、こうやってカウンターに座らせていただけるとやっぱ、ちょっとテンション上がりますね、こっちも これが丼ですか。これ丼の方ですね。今これが。そう、これでどんどんどんどん回っていきますけど。普段の大量の何種類ぐらい乗るんですか。日にもよると思うんですけど。二十から二十一は最低で乗っかってます。丼にがっつり握りが入ってますね。うわ、うまそう。うまこれたまんないですね。あ, ありがとうございます。でか。 そんなでもないんですよね。そんなでもない。いや、めちゃくちゃでかいですよ。まだまだ、ま<笑>まだまだいや、大将、すみません、早速い た, だかしていただきます。はい。ありがとうございす、よし、お願いします。うま、ん、そう。<笑>わさび醤油ね、いかしていただきますね。うーわ。うーわ、贅沢だな、これ。もうね、このネタい、こいこがね、しっかり、分厚いですわ。うーわ、これ、で も, もう。 ちょっとどっから食べていいか分かんないんだけどちょっとこんな感じでいかしていただきますああ、ま、<笑>いまたもしょ、はい、うまい どんどんなのか<笑>これにウニとか大トロとか乗っかりますかね うん今大将とお会いしてまだ三十分ぐらいですけど、はい、なんかトッシャーの匂いを感じますね<笑>にれます<笑>今後何回か来させていただくと本当になんか実家の感じになりそうですねもう止まっててもいいです<笑>だって楽しいもんやっぱ作ってても楽しい<笑>楽しいもっとやりてえと思う心が大将夫思う<笑> 絶トシちゃんの人だ<笑>僕らも本当にお世話になってるのでこういうお店に来れると幸せですね本当ですかはいすごいどうですか、はい、どうですから揚げとかいらないですか今日はじゃあから揚げも追加でお願いしてもいいですか、はい、やってきますねありがとうございますでも、ね、大将本当に元気がいいよ本当に僕がイメージしてるような板前さんだねうまっ ここんだけさ具材が乗ってるのに波っててのに波どういういと上はさらに値段がよくなるらしいからねでそれでこの価格は考えらんないわうんうまっ、はあ、そしたら先ほどねちょっと大将からふきわさびもいただいたのでこれをねちょっと丼にかけたいと思いますれすりも美味しいけどこれ刻みなんかはね香りが段違いですから絶対うまいわこれ でよかった川崎に住んでるんでね、ここまで約2時間半ぐらいかかりますけど、来る価値がある、美味しい。 ん大食い系の方はチャレンジメニューとかね、このマサボーさんでもやられてますけど、こうやってね、美味しいメニューをね、通常ゆっくりいただくのも幸せでございますね。<笑>ていうかもう、海鮮丼って1キロ十分デカ盛りだよね。普通のの人かららしたらもうチャレンジメニューの量よ これねちょっと最後はせっかくなんでこれ温玉ついてますんでこちらのね丼の方に温玉をうわ醤油かけての締めはこのね温玉海鮮丼でうわう絶対うまいわもう最後さごめんパラパラだからかき込んじゃっていい 特製のジャムソースもパパッとうまっもうこれもう一気に海鮮ユッケだ幸せ<笑>うまいこれう人前ねっう人前これ1人前に1人前 七百四十八円ですって。七百四十八円？え、何個が？はい。間違ってます。<笑>あの計算が間違ってるんじゃないですかね。全部なんか間違ってますね。多分ね。<笑>ちな何個入ってるんですか。これ十二三個入ってる。十二三個、まあ。大きさとかそういうによって十二個は最低です。十二から十三です。うわ、ん。まあ食べてからだなまずは。そうですね。ま、値段だから。そうですね。はい、だから多分値段はね文武さんに負けてないと思う。値段的に安いと思う。 あ、うまいあ。本当ですか。女子のとどんどん出していきますよ。怖い、怖いな。や<笑>あの、定食は、えっ、ー、と、さっき八百十円って言いましたね。はい、それに、ご飯が六百までは無料でつけられるんですよ。はい、そうだから、結構山盛りになりますよ。それと、おしんこと、小鉢とか、そういうのついて、八百十円ですね。消費税込みです。のどぐろい、のどぐろとか、ちゅうとロもそうだし。一家二百三十円。はい。 税込みです大トロウニでも330円ですもんね一貫アワビまでうなんか全体的にすごいやばいですねそんなことないです、ね、い, いろんないい意味で、はい、<笑>いやーじゃあちょっと最後いただきますこれどうそうそうそううーん ちょっと対象、はい、せっかくなんで、はい、じゃあ、また、はい、そしたら、握りとかお願いしたりしてもいいですか。はい、あ、もう。おすす め, すすめの握りを。お願いしてもいいですかね。あ, ありがとうございます。はいはい、豪快でも手元は、ものすごく繊細ですね<笑>。これがヤリイカです。ああ、ヤリイカいいですね。はい、ちょうど昨日もう新潟からどんどんどんどん送られてくるんで。 まあ、鮮度がいいな色がいい今日の撮影んかすごく幸せです本当ですか、はい、<笑>じゃあもっと笑顔にしないとね本当<笑>うまいわお値段とか量だけじゃなくて味もしっかりいい<笑>もう今さあの大きい大量丼食べた後なんだけどでもねこれ握りで用意してある皿がねそのあとに出す量ではない うまそう、ね。これは宮崎のサバ。宮崎のサバ。はい、うまそう。うわあ、うまそう。サバからちょっとます。ああ、おいしい。おいしいおいしい<笑>ああ、しめも浅くてちゃんと柔らかくてうまい。割りずでやるからそこまでししまないですよ。えー あの傷でやっちゃうと締まりすぎてっちゃう、うん、どんどんどんどん時間とともに。うん。貝もまた食感がコリコリ、美味しい。うわうわうまそう。ちょっと次ホッキガイとガイでこっちこれはオットロ。オットロ。うわまだどっちらも う, うまそうだこれ。ちょっとこれはこれだ良くないですね。ハ、は、ズ、あ、るいなこれは。うん こ れ, ちっちゃなこれどうですかカキ入れてる下は？カキ美味し い, お い, しいでしょ。これちょっとお寿司食ってない大食いの子たちはもったいないですね。もったいないですねこれは食べないと。じゃあ僕もちゃんとあの表でオープニング撮った時にお寿司屋さんってご紹介しました。<笑>ちゃんと<笑><笑>。それもあります、ね。 お美味しいな全部美味し い, い, いし<笑>まだね、そんなもんですからね売、うん、っちゃっていいですかこれちょっと皆さんこれですよ炙りのどぐろにこれやりかと、はい、りのどぐろそのままいただこうかなそのまま食べちゃうんですよね油が甘い炙<笑>が甘いですね炙が一番ですう <笑>いしうんやりか甘い甘 い, んですかうん甘いこれがはい味ですね味ですね、えー、中に薬味が入ってるんで、はい、上からしょうゆかけてますうわうんこんなににんに入ってるんですねはいうまっ<笑>単純に これつです。うん、漬け。ちょっとこの漬けでございますね。うまい。またね、漬けってあるからこのネットとした食感が美味しいですね。はい、しすよこれシジコ。これが縁側巻きです。ちょっとこの休みで。飲みます。830ポイントね。あれの強烈な人っていのがどうなん。うん。 こののプチプチと大葉の香りといいですねはい塩気がいいでしょううん<笑>うまっちょっと今ドキドキしてるんですけど今日ゴールありまた<笑><笑>この縁ハもうまいですね水っぽさ全然ないですね、はい、油がしっかりのっててじゃあもっとペースを上げていかなきゃいけないってことか、まあ、<笑>なあ これが穴子です、ね、うわあ、穴子大好きですちょっと穴子いただきます、ね、<笑>うわうまっ、じゃあここでこれ、アワビじゃないでしょうか、うまっそう。 あ, あ、食感が美味しいですねやっぱり。体にいいものです。本当だ。そう、体にものすごくいいやつです。ものすごくあの通風に効くやつですね。そうです、お薬です。通風のお薬だとください。通風が発作するお薬ですね。これは。<笑>うわあ、しだっこ。ちょっとこちらですね。いただきます。はーい。 うまっお、発作起きてからずっと我慢したものなんでたまんなくうまいですねうまいなこれうま、ね、いとろけるなあネギとれですそう、ね、すっごい量これ、量、すごいですね量 おかしはないな、これ<笑>だって、その分、取ればいったからあと、食いたいもんありますもう一回とかあと、のどぐろと槍以カいただいていいですかあとで、まだ締め、まだ俺考えてますから食べてしょう<笑>あ、締まって、まあそれで締めじゃない違いますよ、<笑>締めはちゃんと考えてます注文したネタが、今一貫食っちゃったんですけど、あの6巻全部出てきますね<笑>いいっすね、めちゃくちゃ文福さんの感じしますね入荷したわうん あの、ヤバい店をュラムしますね<笑> な, なるほど、普通のではないんですね納豆には卵入るっすよう<笑>どういうことだあ、納豆の味がする巻物ってことですねでで納豆巻きです納豆巻きですかこれ納豆巻<笑>締めですよ締 め, 締めですねこれいいいきますよはいはい。がとうごいますさあどうすげえ。巻き<笑>なるほど<笑>じゃあっとこれ締めですね、いただきます まあ、いいやとりあえず持ってからでしょなでこのしそ納豆にこのごまの風味って合うんですねおいしい口の中で海鮮丼な感じですね<笑>動画を見た方が勘違いしないように聞きたいんですけど、はい、納豆巻き細巻きなのでこれではないですよね裏巻きですこれは納豆の裏巻きっていいます納豆の裏巻きはいそれでじゃあ普通にも注文できるいきますようん、うん、あっ冷麺いいかも<笑> お土産ではいお土産ですありがとうございます、はい、<笑>でっかいな<笑>ということでですね、えー、十分今回の動画でこのマサボーさんの魅力はですね伝わったかなと思います是非、うん、ですねこちら群馬に来た際にはですねこちらの美味しいお寿司やとんでもないデカ盛りの海鮮のね皆さんも食べてみてくださいちなみにですねあの繰り返しになりますけれども本日僕が頂 い, いた大量お丼か に関しては波の大盛りを注文したんですけど上になってくるとさらにねネタが増えてくるらしいのでそちらはね皆様の目でお試しくださいということで本日もありがとうございましたこの動画だ と, と思ったらチャンネル登録、コメント、高評価えーまたですねサブチャンネルでも最近では活動を行っておりますのでえー、そちらの方は概要欄からチェックしてみてくださいそれでは次の動画でお会いしましょうじゃあね ということで、本日もご視聴ありがとうございました。こちらのお店の店さん、やばさ伝わったでしょうかえ本当にね、普通のお客様でももらわなきゃ気が済まない。楽しんでもらわなきゃお腹いっぱいになってもらわなきゃ気が済まないという、もうね、すっごくもう心のね、もう人情がもうぐっと詰まったね、素晴らしい店さんでございました。 いや、ちょっとね、えー、他の大食いの方なんかは、チャレンジメニューをね、優先的に行っていたりはするので、まずはじめとしてね、僕の方はチャレンジ以外のものを紹介させていただきましたが、今後はですね、チャレンジメニューの方にまた挑戦しに行って動画にしたいと思いますので、ぜひね、そちらお待ちいただければと思います。そしたらこのあたりで、本日の米変コーナー、一つ目の質問参りたいと思います。 本日のコメントは前回投稿させていただきました和菓子屋さんの動画からやっぱりですね僕甘いもの食べるときはこのしょっぱいもの特にカップラーメン食べるみたいなイメージついちゃってますよねいやー自分でもそれは理解しておりますただですね前回いただきました清純庵さんの和菓子なんですけれどももうしっかりと作り込まれた本当に美味しい和菓子でしたので なんかねこう上品さも相まってこの塩分を食べなくても最後まで美味しく食べられたかなと思いますちょっとね気になる方は是非誠アンさんの和菓子買ってみてくださいそしたら本日2つ目のコメントこれねみたらし団子についてのコメントなんですけれども確かにですねあの僕実物見た時に一個一個の団子がねちょっとでかすぎてねビビりました あのね、みたらし団子につきましては、店頭というよりかは祭事で販売するようなお団子らしいので、え皆様のね、お近くに聖女園さんの祭事が開催された際にはですね、えー、あのみたらし団子を買えると思いますので、ちょっとね、気になった方はぜひ買ってみてください。正直ですね、あの人生で出会ったみたらし団子の中でもうダントツで、もうダントツで一番でかいお団子でございました。 そしたら本日最後ですね、えー、お店紹介のコメントから返信させていただきたいと思います。店名の方はですね、おそらく、トノ田食堂さんかなもしね、間違ってたらすいません。いろいろね、ネットで調べたんだけど、振り仮名が出てきませんでした。で、お店さんをね、すぐ調べたところ、こちら、ちょっと皆さん見てください。うまそうすぎない。 やばいよね。これもう見た目からもノックアウトされましたね。で、ちょっとね、いろいろと調べたところ、柴崎幸さんとかもなんかおすすめをされてたみたいな記事も載ってまして、普段からですね、行列ができるようなかなり人気店で、しかも1963年創業ということで、かなりね、老舗の定食屋さんみたいでして、ちょっとね、次京都行った時はこれ食べたいね。撮影で、 行ききたたいけど撮影ができなかったとしても普通ににご飯食べに行きたいもうそれぐらいねこの画像でノックアウトされましたのでぜひね皆様も気になった方は京都行った際にはねこちらのお店さんでなんかね油揚げを卵とじしたような丼だったりとかまああんかけのねおうどんなんかいろいろとあるみたいなので行ってみてくださいということで本日の動画もご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうじゃあね